えーとまあ、にあの一番目の質問は、えーと、日本語とあまり関係ないように答えたいと思います。えーとまあ、あの私はあのインドのかなり優秀な大学を卒業できて、かなりラッキーだと思うんですけども、あの大学にいる間はそれに気づいてなくて、えー、と実はいろんな勉強、いろんな分野の勉強が。 できたはずなのに、日本語だけ勉強して大学卒業したっていうのは結構、もっともっと勉強しておきたかったらよかったっていう点があります。えっ、ー、と、これはなぜかというと、まあ、ああの、一応、あの、日本語、日本文化、文学、えっ、ー、と、経済、歴史とか、えっ、ー、と、いろいろ、あの、勉強できたかと思うんですが、それ以外に、グルあの日本以外の、えっ、ー、と、まあ、歴史とか、えっ、ー、と、あの、 数学とか、えー、と科学とか、えー、とあのだ学校で勉強できていれば、えー、と今あの、まあ、人間として社会人としてもっともっと知識を持つようになったんじゃないかと思いますでちょっと後悔してるんですけれども、えーとまあ、後悔してるからあの、まあ、社会人になってからでも勉強できるんじゃないかっていうみ ん, な言われみんなに言われていますけれども、まあ、実際それができてなくて、まあ、いくらオンライン コースがたくさんあるからとしても、えっ、ー、と、自分でちゃんと、あの、新しいも、あの、ことを勉強できているかと言いますと、かなりなんか、やっぱり仕事に関係してくることしか勉強してないっていうのが、まず事実で、それはちょっと、あの、学校でも、も、もうちょっといろんな、あの、あのドメインの、い, も い, いろんな、えっ、ー、と、フィールドの勉強ができていればよかったなと思います。 だから学生の皆さんもできる限り、あの、日本、日本語日本文化だけではなくて、えっ、ー、と、あの、欲しいものは何でも今のうちたくさん勉強しておいてください。えっ、ー、と、あの、仕事をする上で入社前に身につけておけばよかったっていう、日本語力は、まあ、先ほど、あの、 お話があったので、まあ、教えなくてもいいものはありますかって言いますと、まあ、教えなくてもいいものはないんですけれども、例えば、あの、大学の時間が、あの、期間が3年間とか5年間、かなり限られているので、その中で、例えば、あの、先ほど、ジョジョさんが、茶道とか書道とか、勉強しましたけれども、これは本当に、あの、学生が、それ、あの、あの、そんな詳しく勉強したかったのか、 っていうのがあのがあ学校から、えー、ともうちょっと学生に任せてほしいっていうのもありましてちょっといろんな選択肢があれば自分が好きなものを詳しくえっ、ー、とあの深く勉強できるような機会を作ってくれればありがたいいなと思います、えー、とですねあのまず、日本語の会社に入るとですねかなりのカルチャーショックを受ける人がいます。 で、そういうカルチャーショックをですね、吸収するためには、あの、まあ、ある程度ですね、その心構えというか、まあ、そのメンタルプレパレーションですね、が重要なので、それ学校であのした方が良かったなというふうに私は思ってますで。例えばですね、あの、日本人の方が、どのように考えるのか、どのように行動するのか、あの、日本の常識とインドの常識が違うので、 でそういうあの差がですねそういう差を、まあ、前もって、まあ、ちょっとだけ教えてもらえるとありがたいなというふうに思ってますだからそういう基本的なところは重要です。であの次にですね教えなくてもいいものについてのご質問なんですけれども、まあ、先ほどアンタラさんとジョジョさんが言った通りなんですけれどもあの例えば我々は、まあ、3年から5年ぐらいあの日本語を勉強するんですけれども その中でですね、まあ、ちょっとバランスが必要で、まあ、文学とか、まあ、そういうカルチャー的なものがあの多くてですね、まあ、それはない方がいいというふうに言ってないんですけれども、あのそれは あ, のありながら、でそれよりその企業に入えるためのですね、あの基本的なそのカルチャーのトレーニングとか、あの日本語 の, あのビジネス日本語のトレーニングとか、 そういういところが必要だといい う, うに私は思います。の質問ですが、えー、と学校ではこれだけ勉強しておきたかったことっていうのは私はどっちかというと勉強しておきたかったというよりも こ, れだこういうことをやっておいた方が良かったなと思うところを中心にあの話したいなと思うんですけど<笑>あのやっぱり。えー まあ、皆さん、学校に日本語を専攻しているということは、日本語を勉強するために言っているわけですから、最低限、仕事に就くためのまあ面接であの勝ち残るような日本語は勉強するだろうとは思うんですよね。そういう前提に立てば、な何て言いうんですか、企業とかから見ると、あなたは大学で一生懸命何を勉強してきたかということは、一つのチェックポイントとして見るんですけど、それ以外に見るのは、 あの一生懸命どんなことをやってきたか。あの、学生の時に勉強だけじゃなくて、その勉強以外に何をやってきたかとかっていうことがあるんですよね。例えばその、えー、課外活動、えー、チームワーク、えー、養うようなものとか、あとリーダーシップを発揮できるようなものとかですね。例えばその、大学の文化層を企画するとか、 それか、なんて言いますか、まあ何でもいいんですよ。あの、例えば今みたいなパネルをあの自分で企画して作るとかですね、そういったことをやることで、やっぱり自分自身 の, その人と共感して、人と一緒に協力して何かするっていうあの、なんて言いますか、スキルは自然と身につけていく機会があるんですよね。だからそういうこととかも大事だなと思うことがあるんですよね。それとあとあ あの、今思うと、社会人からもう一回学生に戻ったら何をしたいな、したいかと思ったら、思うのは、あの、大学の時間で本当に貴重だなって改めて思って、できるだけその、自分が一生信頼できる仲間を作るとかですね。あの、こういったことは、会社に帰ったらなかなか時間的には減っていくから、今のうちにたくさん 大, 大事な友達を作っておくとかですね。あと、一生懸命いろんな思いを作ること。 こういったところは最も 大, 大事だなと思うのであの、あまりにも真面目すぎて勉強だけに集中するというよりも、いろんなことに時間を使った方がいいかなというふうに思います。